日本側は不要と言い続けているのにどこまで厚かましいんでしょうかどうも政治いろいろの学なぶです韓国大統領府が東京五輪にかこつけての日韓首脳会談についてコメントを発表した模様です連合ニュースの記事を引用します 韓国青瓦台の関係者は12日、ムンジェイン大統領が東京五輪に合わせて訪日し、菅義偉首相と首脳会談を行う可能性について、政府は韓日首脳会談を行う用意はあるが、会談が開催されるのであれば成果がなければならないという立場とし、今後の日本側の態度が重要だと述べた。青瓦台はこれまで 文大統領が東京五輪に合わせて法日する条件として首脳会談での成果の必要性などを挙げてきた。だが日本メディアは日本政府側が形式的な15分間の首脳会談を予定していると報じており、歴史問題など主な懸案に対する首脳間の深い議論が必要という韓国側の要求を日本側が受け入れるかにより、文大統領の訪日が決まる見通しだ。 また同関係者は、最近の日本メディアの報道を見ると、首脳の五輪会会式出席問題や、韓日関係改善問題を政治的に利用するような印象があり、注視していると述べた。文大統領の訪日と関連し、日本政府当局者の話を引用した日本メディアの報道が続いている点を問題視したものと受け止められる。 ととのここででですすが本当にどこまま厚かましくてしつこい人たちですね日本側はまずは国際法違反の状態を改善しろと言い続けているわけで話し合いで国際法違反状態の改善を図ろうとは一切していないわけです。にもかかわらず韓国側は国際法違反状態はひとまず置いておこうまずは話をしようじゃないかと言い出し挙句の果てには 首脳会談をやるる以上は成果が必要だと言いい出しているわけですこの成果とは当然韓国にとっての成果に他ならず、日本側のことなど未塵も考えていないと思われます。日本側は大前自着としており、何一つ態度を変えていないにもかかわらず、韓国側は連日この問題で標本を続けていますね。どうやら韓国側には、 何が何でも首脳会談を行わなければならない理由があるように思えます。韓国が是が非でもこの機会に日韓首脳会談を行わなくてはとなっている理由は一体何でしょうか可能性としては3つの理由が考えられます。1つ目はワクチン不足です。すでに報じられている通り、韓国は約4兆円という莫大な対米投資を約束し、 その見返りとしてワクチンの提供を受けています。ところが、米韓首脳会談実施前の米韓ワクチンスワップ締結だ。韓国はアメリカからの技術供与を受けてワクチンハブになるといったいくつもの妄想から来る手前勝手な想像と違い、アメリカが提供したのはアメリカではすでに廃棄物扱いをされていたヤンセン製のワクチンわずか100万人分だけでした。 韓国では計画も何もなく、ただ一瞬の接種率上昇という評価を得るために、2回目の接種ワクチンも1回目の接種に回したりと、愚か極まりない施策を実施し、いわゆる2回目接種難民も生み出している状態です。このような中、日本は台湾にアストラゼネカ製を計224万回分、ベトナムにも約100万回分を追加供与、 さらに、インドネシア、マレーシア、タイ、フィリピンに約100万回ずつアストラゼネガ製のワクチンを提供することも明らかにしています。韓国からしてみれば、羨ましくて仕方がない状況であると同時に、台湾などに提供する前に、なぜ韓国に提供しないのだと、いつもの身勝手で上から目線の要求をしてくる可能性はあると思います。次の可能性としては、 通貨ップ要求の可能性が上げられます韓国の経済指標は新型コロナの影響もあり悪化の一途をたどっています。頼みの綱の半導体は日米タイという新たな枠組みが組まれつつあり今後は韓国からの輸出は減少に転じるものと思われます。韓国経済はご存知のように輸出への依存度が非常に高くなっています。 輸出の中では中国向けの割合が約4分の1を占めるなど、中国への依存も非常に高くなっています。これがあるがため、韓国は米中間のコウモリを続けざるを得ないとも言えます。このコウモリ外交はいよいよ限界を迎えていると見え、西側諸国は韓国に対して不信の目をあらわにしています。 韓国が自由主義陣営に留まるためには中国と経済的にも決別をしなければならず今の状態では不可能なわけです中国との決別を韓国が格策しているとすればこの機会に日本に対して通貨スワップをと言い出す可能性はゼロではありません最後3番目の理由ですが個人的には前2つの理由である可能性はあまり高くなく この三つ目の理由が、ゼガヒでも日韓首脳会談をと韓国が焦っている最も大きな理由ではないかと思っています。ことは、米韓首脳会談まで遡ります。米韓首脳会談による共同声明で、両首脳は北朝鮮問題について、ことさらに対話という言葉を使いましたが、首脳会談直後にブリンケンアメリカ国務長官が、北朝鮮に対して 情報はあり得ないと国を指しています。やはりアメリカは米韓首脳会談においてムン大統領に韓国が対北朝鮮交渉の調整役になることはあり得ない。対北朝鮮交渉は日米でやると宣言し、渋るムン大統領に対して韓国が対北朝鮮交渉に入りたいのであれば、まずは日韓関係をどうにかしろ。ちなみに アメリカはモテギ外相との約束通り、日韓の朝鮮役にはならない。すべて日本に任せていると言い放ったのではないでしょうか。北朝鮮のことしか頭にないと言われているムン大統領のことです。自国の国民がワクチン不足で苦しもうが、自国の経済が瀕死の状態になろうが、本音ではどうでもいいと思っているんではないでしょうか。それよりも何よりも、何とかして アメリカが納得するような形の日韓関係修復を行い、もう一度韓国が対北朝鮮交渉のイニシアチブを取らなければならないと思っているんではないでしょうか。イニシアチブを取るというのはちょっと違うかもしれませんね。ムン大統領にしてみれば、アメリカから対北朝鮮経済制裁の解除を引き出す。それも北朝鮮の核放棄なしでというのが 究極のの目的ななでではないでしょうかそのためには日米でやるというのは当然文大統領としては受け入れられずまずは自分がアメリカに経済制裁解除をと交渉するところから始めなければなりませんからね韓国が竹島を今すぐ日本に返還し韓国内ではもちろん世界中すべての慰安婦像を韓国の費用負担で撤去し 日韓慰安婦合意をきちんと履行し、自称元慰安婦、自称元徴用工には韓国政府のお金で保証を行い、処理水放出や極日期に関する件は、すべて韓国のイチャモンでしたと世界に向けて謝罪する。あ、そういえば、津島から盗んだ仏像も返してもらわないといけませんし、下記管制レーダー照射問題についても謝罪してもらわないといけませんね。 日本が許すかどうか、アメリカが納得するかどうかは置いといて、まずはこれだけのことをするのが初めの一歩であり、そこがスタート地点です。これだけのことをやって初めて、じゃあ日韓首脳会談をやるかどうか検討を始めようというぐらいの話です。つまり、日韓首脳会談を行う機会はまずないと言ってもいいということですね。